リードブロードマイクは。三<音楽>月十五日水曜日時刻は夜九時を回りました。ダイアログフォーピープルが配信しています。レイドダイアログ。本日の M. C. を務めます。フォトジャーナリストの安田夏つと、そして。佐藤けですこんん。こんばんは。よろしくお願いします。 さああの先週お伝えした通りなんですけれども、はいえー、現在、われわれ海外取材に来ておりまして、はいえー、イラクの北部クルド自地区に滞在をしております。えー、なので、こちらは、えー、プレミア配信という形で、はい、あの前まであのプレミアム配信というふうに言ってたんですけどあの、勘違いしてたんですけど、はい、プレミア配信ということで、はいえー、収録の配信でお送りしております。 お待ちしておりますしいつもと変わらずメッセージなどいただきながらお聞きくださると幸いです、はい、また追って僕たちも聞き直したいなと思ってますので、はい、よろしくお願いしま す, す、ね、よろしくお願いしますさあ今夜は映画プラン75から命を見つめると題して映画監督の早川千恵さんにお話を伺っていきますえ、皆さんこのプラン75をご覧になったことがあるでしょうか かえー、ある方もない方もぜひ今日のお話聞いていただけたらなと思うんですがあの高齢者特にその75歳以上の方々が死を選ぶ という制度が整備された社会がこの映画の中 で,、うん、映画の中で描かれていますで選ぶっていうとすごくね、はい、ポジティブな響きなんですけれども、うん、選択肢が増えるただあのこの後の話にもあるんですけれども実際にはじわじわと選ばざるを得ない社会がそこに築かれているという、うんうん、で果たしてこれは架空の 本当にこう私たちに訪れない未来なんだろうかということをあの私たちもこう現実にこう重ねながら、はい、置き換えながらこの映画を見ていました。 えー、収録配信とはなりますがこの後十一時四十分頃までお付き合いいただければ幸いですよろしくお願いしますは い, いつもあの冒頭ニュースからあの皆さんにお伝えしているんですけれども、はい、今日は収録配信ということでこのままゲストコーナーの音声をお送りしていきたいと思います、はいえー、その前に私から簡単に早川さんのプロフィールをご紹介いたします、えー、早川さんは映画監督で二千十八年に小れら広和監督が総合監修を務めたオミニバス映画 10年、y e イヤーズジャパンの一編、これ短編なんですけれども、このプラン7 5の監督・脚本を手がけました、えー、そして2022年、その短編から物語を再構築した長編第1作、プラン7 5はカンヌ国際映画祭ある視点部門に正式出品され新人監督に贈 ら,、うん、られるカメラドールの特別表彰を受けています。 収録時に早川さんの、はいえー、といた場所が若干工事を行っていまして、うんえー、ちょっとだけカンカンカンカンなんてい う, う音が、えー、漏れ聞こえてくるんですけれども、えー、早川さんの音声は、えー、滞りなくあの聞こえると思いますので、えー、私たちがこれからどんな社会を未来を選んでいきたいのかというその一助になるような、えー、そんなお話をここから聞いていただけたらなと思います。 では早川さんよよろろししししくくおお願願いいいたまますよろしくお願いしますああの映画「プラン7 5なんですけれども、えーはい、これからご覧になるという方もいらっしゃると思いますので、えー、まずは映画の中で流れる「プラン7 5の CM の音声がありますので、ここで皆さんにお聴きいただければと思います。はい 未来を守りたいから人間はねあの生まれてくる時は選べないからあの死ぬ時はねもう死ぬ時ぐらいは自分であの選べることができたらいいだろうなと思ってちょっと自分でそういう死に方っていうのは決めることができたら安心だなと思って。 何の迷いもなかったです好きなことやってやりたいことやっていい人生だったんじゃないって言うと思うみんな「<笑>プラン75は」は75歳以上の方ならどなたでも無料でご利用いただけますご利用者の皆様一人一人に寄り添った手厚いサポートまずはお気軽にお問い合わせください あなたの最後をお手伝いプラン七十五。えー、ということで、えー、劇中で流れるプラン七十五の CM を皆さんにお聞きいただきました。どうでしょうこのいや何の迷いもなかったですというこう潔さみたいなものを前面に出してあくまでもお手伝い。 サポートですとい う, こう言葉遣いでこれは高齢者の人たちが自主 的, 自主的にこう決めたものなんだということがこう強調されているのがかえってこう何かこう背筋に寒いものが走る感覚が私にはあったんですがあの彩香さんご自身がこの「プラン75」のような世界をこう描こうと思ったきっかけというのはどういったものだったんでしょうか うですね、今から振り返るとあのこの映画を作ろうと思う前にその日本社会に対する違和感とか憤りみたいなのを感じていたなと思うんですね。うん、例えばあのすごく過剰な自己責任論があのどんどん広がっていたこととか例えば何て言うんですかねこう 社会的に弱い立場にある人たちへの飾りたりがどんどん強くなっていて全ては自己責任でなんとかしなさいっていう風なもう風潮というか社会的なプレッシャーがどんどん強くなっていく中でなんか生きづらい人がどんどん増えていってるんじゃないかっていう気持ちがあったんですね。うん、でそれとまあ同じ時期というか、まあ、同時にこのなんていうか人の価値を生産性で語るような言動が あの増えていった気がして、うんなんかすごく他人に厳しく深いような社会になっていってるなと思っている中で、あの2016年に相模原の障害者施設の殺傷事件が起きて、はい、なんというか、あの事件 が, がその起こるべくして起こった事件だと感じたんですね、あの時ものすごい衝撃を受けて。 誰がなんかすごい特殊な人が起こした特殊な事件ではなくって、こういうどんどん深いような社会で起こるべくして起こった事件だと思った時にものすごい恐ろしさと危機感を感じて、うんうん、そこでこ の, あの映画を今作らなければならないというふうに感じたんです。 はい、あのこの映画をご覧になった方はあの既にお感じになってくることではないかなと思うんですが特にその映画の冒頭がまさにそのあこれ相模原で起きてしまったこう事件にこう重なるなというふうにこう私もこう思いながらあの拝見しましたしあの事件がこう突発的に起きた事件ではないんではないかという視点この社会を見つめる上で非常にこう重要なところだと思うんですが何かこの まあ、相模原事件をこう起こした男性が主張していた、まあ、あのこう実態を伝えるためにあえて言葉にすると障害者なんていらないという誰か特定のこう集団をこう排除していくようなこう言動と、えー、この「プラン七7 5のこう 世, 界世界でこう描かれているこう世界観価値観というものが何かこう通底してしまうものがあるなと私も思うんですが あの先ほど の, その CM 音声をこう聞いているとこうもう潔くこう去っていくということがまるで美もう美しいことであるかのよう な, こうなんて言うんでしょうねこう擦り込みみたいなものがなされてで擦り込まれれば擦り込まれるほどこう自分はまだ生きたい生きていたいという人に対してそれを望む人に対するこう、うん、冷たい視線が。 注がれてしまうようなこう悪循環みたいなものがこう生まれてしまうんではないかというそういうことを私は想像しながらこの映画をこう拝見したんですけれどその点については早川さんどういうふうに捉えていらっしゃいますか。そうですね、こののプラン75ってててものすごくくく打ち出ししが明るくって優しくって 使いやすい便利なものという形で打ち出されているんですけれども実際はとっても非人間的なあのことが行われているにもかかわらずそういったネガティブな要素を隠して印象操作をしているっていうあのところを見せたかったんですね。うん、でそれををプランを使ううる人人っていいののは若い人や社会のためにあの 役に立つことができるんだその自分が人生を退くことでこそがそれがあの美徳っていう刷り込みを本当にしてくるというか、うん、でとってもそのこのシステムを作った人からするとものすごく巧妙にあの仕組まれたという仕組まれた操作されたものだっていうところをこうあのほのめかしたかったというか、うん、確かに。で この CM が流れているシーンっていうのは高齢者の集団検診をやっている会場なんですね。でその劇中でもその未知の友達の稲子っていうおばあさんがまあこうやって健康診断を受けに来るのはちょっと肩身が狭いねっていうことを言うセリフがあってその長生きする。 したいみたいでっていうセリフがあるんですけれどもその以前だったら長生きすることはもう素晴らしいこと良いこととされていたのに今はもう長生きすることが恥だとか悪いことっていうような人の迷惑にかかることっていうよう な, なんか擦り込みがあのされているという、まあ、状況なんですけれどもそれってもう今の。 現代の社会でもすでにあの起きている現象というか、うん、そういうふうに思ってる人たくさんいるんじゃないかなと思っていて特にあのシーンはあの、うん、作ったんですけれどもなるほどいや今おっしゃったように確かにその健康診断の会場で待合室でこのプラ75の CM が流れるんですよねそれが非常にこう生々しい提示といいますかで それともしかすると重なることかもしれないんですけれど、もう一つ私が非常にうっと思ったのが、こう炊き出し、まあ、つまりその困窮者の方々が集まってくるであろう場に、プラ75のこうブースが置かれているっていう様子もまた私はこう、うとこう締め付けられるようなこう思いで見ていたんですけれどあの、CM で打ち出されているような自主的な あくまでも自発的な選択なんですということを打ち出しながらも、まあ、実際にこう格差と非常にこう密接に結びついている。果たしてこれは自主、自発的と言えるのかというところが問いかけられたように思うんですけれど、その点については早川さん、いかがですかそうです、ね、まさにこのシステムを作った側の真意が垣間見られるシーンではないかなと思うんですけれども、その 彼らの、が本当にターゲットにしたいのは、彼らが言う、その、いわゆる社会の役に立っていないとか、生産性がない人、国のお金で支えなければならない人の数をとにかく減らしたいっていう、そのプラン75を作った人たちの意図が透けて見える、うーんというか。 で、あそこの竹出しのシーンで、そのポスターが貼ってあるんですけれども、はい、そこにはその住民票がなくても申請できるようになりましたっていうふうに書いてあるんですね。確かに。はい。でそれってお、家のないホームレスの人でも申請できますよっていうことなんですけれども、うもう、その自分たちがターゲットにしたい人たちに対してその間口を広げようとする、あの、より使い勝手が良くて便利。 にサービスにすることによって自分本来の目的を遂行しようとしているなんかおどましさというかをまあ日に来るようなシーンにしたかったというかうんうんあのー、まあ例えばそのこの制度を成立させたであろうその、えー、国会議員たちも非常にこう今 高齢の方が多いということがあの現状としてありますし、まあ、75歳以上で議員を続けている人たちもいるわけで、で、そういう人たちはおそらくこのプラン75を選ばないのではないかというふうに私なんか想像したんですよね。で、そうなると、まあ、このもう炊き出しのシーンなんかがそうですけれど、こう高齢者の中でも命の選別がなされてしまう。 というそういった現状が見えてきそそううでですすよねそうですね、うん、その本当にもういくつか選択肢がある中の一つではなくてもそれを選ばざるを得ない状況にいる人っていうのが必ずあのいると思うのでそういった時にこんなシステムができてしまった時にどれほどひどい状況になるだろうっていうのをちょっとあの考えてもらいたいというか感じてもらいたい。うん と思いましたね、うんあのー、どうでしょうこう、まあ、この格差の問題ともこう密接に結びつき合ってるとは思うんですけれどこの社会の何がプラン75のような制度じゃ作り上げてしまうのか先ほど早川さんがおっしゃったような行き過ぎた自己責任が蔓延するということも背景にはあると思うんですけれどいろんなこう複合的な要因が重なって この法案こう可決されていくと思うんですよね。で、何が作り上げてしまった制度なのかということについては、早川さんいかがですかそうですよね、うん。なんか、一つはその、人に迷惑をかけてはいけないという考え方というか、あのうん、気持ちが。 日本では特に大きいいような気がしていてそれ自体はあの人を思いやるということなのであの全く悪いことではないと思うんですけれどもそれが行き過ぎてしまうと助けが必要な人が助けを求められないとか、うんうん、あとはそのいわゆる迷惑をかけてると他人が思って てしまった場合に、ね、その人に対してものすごくあの非難が向かってしまうとかそういったことが起こりうるその中でもさら、えー、に人に迷惑をかけることを恐れるなんか、うん、最初はその心遣いとか気遣いだったところがそれがもう恐れになっていってるというかその言葉のなんか呪縛のようなものに があるせいで、とにかくその助けを求めてはいけない自分で何とかしなくてはいけないっていうあのー、気持ちがちょっと強すぎるんではないかなと思った時に「プラ75」のようなものってそこをうまくその気持ちを救い取って、うん、あの何、ー、て言うんですかね、あのー、入り込んでしま う,、うん、うようなものじゃないかなと。 思ってるんですねあ。あとはもう一つはその想像力の足りなさというか、はい、なんていうかプラン7。5ってパッと聞いた時に単純に考えるとすごく便利で合理的なシステムじゃないかって思う人もたくさんいると思うんですね。うん、なぜならこれ強制ではないので、うんうん、あの自分で式を選べるっていう選択肢が。 一つ増えたって、増えるっていいことじゃないかでしゅって、自分がで自分の死に方を選べるっていいことなんじゃないかと、思ってた人も、はい、そうなんですよね。ってい う, う、単純にはそう思 う, 思う人たくさんいると思うんですけど、でももう一歩踏み込んで想像してみたときに、果たして本当に自分の意思で選択できるシステムなのかとか、 あの、さっき申しましたように、他に選択肢がなくて、これを選ばざるを得ない人っていうのが確実に出てくるっていうことを少し想像したらきっと分かってくると思うんですね。で、こういうシステムが社会に存在することによって、なんか死ぬべき人間っていうような概念が生まれて、なんかあらゆる形で命の線引きが、あの、 行われれるるようにななかもしれないって そ, そういう危険性とかまで、うん、あの想像することがあのできないとうんう ん, なんか生まれ得てしまうんじゃないかなという か,、うん、なんか人の生き死にっていうのはそんな単純にコントロールできるものではなくて。 なんかそういう人間の複雑な感情とかそのあとは社会的な背景とか要因といったものに考えが及ばなかったときにあのこういう制度っていうのはすんなり生まれてすんなり受け入れられてしまうんじゃないかなって思ったううんあのもう一つあの私がこの、まあ、長編であのおっと気になった点があ ちなみにあの長編とあの申し上げたのは、はい、あの以前にこうオムニバス映画、こう10イヤーズ10年とい う, こう映画の中で、私は先にあの短編のこのプラン75をこう拝見しているんですよね。で、その短編のこうプラン75の中では、まあ、短いあの時間だったということもあって、よりストレートな言葉なんかはこうたくさんあって、まあ、プラン75のこう、まあ、会議と思われる場で、で実際にこう、 まあ、富裕層だったり、お金がある人たちは、もうどんどんこうお金を使ってもらいましょう。この制度がこうターゲットにするのは、それ以外の人だということが、非常にこうあのもう露骨にこう語られているとい う, うシーンもありました。で、その短編には描かれていなかったというところで、あのこの長編のプラ75には、移民労働者としてマリアさん。まああの フィリピン の, あのご出身と思われる方で、であのご家族をこうあのフィリピンにおいて、ご自身だけがこう単身日本にこう出稼ぎのような形でこうやってきているんだろうなということを伺わせるようなこうシーンがあるんですね。で今、やはりこう日本社会の中ではこう外国人労働者の方々のこう手をパリずにはもう社会が動かないようなこう状況になって、実質こうなって いる中でもあくくまでも労働力だだけ来てください家族は連れてこないでその労働力だけ提供してねっていうそうい う, こう制度になってしまっているおそらくマリアさんのようなこう立場の方々が、まあ、この日本社会にはこう本当にこう無数にこう生きていらっしゃるんだろうなということを私もこう思いながらあの拝見したんですけれどあのこうしたの移民の労働者の方をこう描こうと思ったその意図を というのどういったところにあったんでしょうかあの実際に今日本では介護の人材不足ということであのフィリピン、インドネシアベトナムからあのケアワーカーを迎え入れてるという現実があるんですけれどもその、まあ、彼女たち彼らから見た日本という国を客観的に なぜフィリピン人の女性をそのどういうキャラクターを作ったかというとあのフィリピンの人ってすごい家族やコミュニティの絆がものすごく強くって、うん、あのその助け合いの精神がものすごく強い人たちだなという印象が前からあってあの困ってる人がいたら助けるのが当たり前。 日本のように人に迷惑をかけちゃいけないからとかそういうふうにこう距離を人との距離を取るんではなくってもう困った時はお互い様だからってもう家族でも他人でもわーっとこうあのー、コミュニティで集まって助け合うっていうようなあの国民性がある。 人たたちだといいう印象を持っていたのでィリなんのとかあのフィリピンに行ってそういうイメージを持っていますね。はい、そうですか。はいそうですよね、なんかそれってすごく日本が今あの失っていることというかなかなか見られないくなってしまったことな気がしていてそれをその対照的な存在としてこの映画の中に入れたかったというか。あとはマリア っていうの彼女だけがこの映画の中の登場人物の中で自自分自身の行動規行動動規範にの っ, とって行動してしる人なんですねあの他の日本人の登場人物たちというのは未知も含めてその自分の気持ちや意思に従うというよりは例えば国とか社会社が決めたことルールとか規則だとかあとはその社会や周りの人の空気を読みながら それにまあ影響されて自分 の, あの行動をする意思決定をするっていうようなあの人たちが多く描かれてるんですけれども、うんまあ、唯一マリアだけが、まあ、どんなルールがあろうと規則があろうとあの自分が正しいと思ったことに従って行動するっていうあの人として描きたかったんですね。うん 確かに、あのー、マリアさんはその非常にこう主体的に、あのー、何かこう判断していくで一方で、まあ、主人公のこう未知もそうですし他のこう登場人物たちが非常にこう受動的といいますか、まあ、特にその、まあ、プラン75のこう業務に携わっているこう若者たちが、まあ、当初は本当にこう 何の疑問も抱かずにこう、もう作業の一環としてこのプラン75にこう携わっていくわけですよね。ただ、そんなこう若者たちがあれというふうにこう。 何かに気づいてで揺らいでいくシーンがありました。で、ここで皆さんに音声を聞きいただきたいのが、えー、主人公の道、そして、えー、プラン7。5のコールセンターの電話オペレーターを務める洋子の会話ですね。このコールセンター24時間オープンということで、あのー、まあの早々にこう閉まる。 役所の生活保護の窓口とは非常に対照的に描かれているんですけれどもまあ陽子と道が、まあ、それまではこうお寿司のこう話なんかでこう自然と談笑していたんですけれどもあの規定の時間の15分の時間を迎えるときっちりそれがこう区切られていくんですよね。でその15分ですよというふうな、まあ、時間を告げるアラームの音の後の、えー、2人の 会話をここでお聞きいただきたいと思います最後にお伝えしないといけないことがいくつかあるのでいいですかはい一番初めにご説明させていただいたのですが 大切なことなのでもう一度お伝えしますねはいプラン七十五は利用者の皆様のご要望を受けて私どもが提供させていただくサービスです万が一お気持ちが変わられたらいつでも中止できます のの朝ことですが家を出るときに鍵を閉めないで出てください後ほど担当の者がご自宅へ伺って最終確認と大家さんへの引き渡しを行います最後までお世話になりますね。 こちらからかは以上になります。何かご質問があればいつも先生とおしゃべりできるのが嬉しかったおばあちゃんの長話に付き合ってくれて本当にありがとうございました さようなら。 はいえー、主人公のミッチとそして電話オペレーターのヨウコの会話皆さんいかがでしたでしょうか、あのー、まずなんですけれどこの電話口でこうピロリンピロリンっていう風にこう時間切れですよみたいなこう音が鳴ったと思うんですけれど、あのー、これってあの電話のこうコールセンターにこう限らず例えばプラン75のこう窓口実際のこう窓口でもこう手元に アラームが置かれていてで、30分でピッピッピピっていうふうにこう機械的に区切られていくシーンが描かれていると思うんですよね。で、こういうこう、なんでしょ う, こう無、無機質な区切りのシーンをどういう意図で描かれたのかという点についてはいかがですか。これはもう効率優先で、合理主義の行き着く先というか、なんか、 あの人の生き死にに関することまでもシステマチックに処理していく、そういう恐ろしさというかおとましさを描いたシーンなんですけれどもで、その時間ですよ、時間を知らせる、ここまでしかあなたの相手をしませんよということを相手にも同時に知らせるわけですね。そうですね手元に、ね、あの窓口でもアラーム置いてますからね、相談に来た方にもその音が聞こえるような。 場なわけですよね、言葉にしなくても分からせるなんて言ないうんですかねあのいやらしさがあるというかあのでもそのサービスを提供してそれを仕事の一部となっているあの2人 に, にとってはそれがあまりにも普通に行われていることなので自分も感覚が麻痺してしまってそれがどれほど相手へのリスペクトを欠いた 行動いうなのかっていうのがあの彼らには分かっていないってい う, うんその何ていうかあの悲しさというか残念さというかいうところも描いているんですけれどもうーんなるほどこの非常にこう非人間的な区切りだなというふうにこうあの伺わせるのがこの 例えばその未知と陽子の会話ではそれまではやっぱりこう特上のお寿司頼んでねみたいな形でごく自然にあの朗らかなあの会話をこう続けていた2人がこのアラームが鳴った瞬間に空気感が変わるんですよね。で私はもっと思ったのが未知が陽子のことを先生って呼んでましたよね。であれなんでだろう とこう2人の間の何と言いますかこう、うん、力関係のようなものをこう私自身はこの先生という言葉からこう感じたんですけれどこの故障の意図というのはどういったところにあったんでしょうそうですねこのコールセンターというのが、まあ、なぜあるかというとプラン75に申し込んだ高齢者の方たちが まあ、質問があったりちょっと話を聞いてもらいたいときにあのいつでも電話をかけられるコールセンターということなんですけれども、まあ、あの彼らからするとお年寄りがその死ぬことを、えー、気が変わらないように誘導しなければいけないっていう一番 の, あの目的があるので。 あのもうとにかく優しく話を聞いてあげながらでもあなたの、えー、決めたことは間違いじゃない怖いことはないからと言ってあのその日を迎えさせるまでこうサポートするっていうようなあのオペレーションというか電話の先端、うん、なんですけれども。あのだから 未知からすると、その自分の悩みを聞いてくれたり、自分の不安な気持ちを聞いてくれる心理的か、心理カウンセラーのような、あの、人のような、あの、存在で、うん、だから自然と、まあ、先生というふうに、あの、呼んでしまうというか。うん あとは未知自身がその自分より若い相手を見下したり説教をしたりするような人ではなくて常に相手をまあ リ, スリスペクトしているその彼女の誠実さを表したくってまあ未知だったらきっとこうやって呼ぶんじゃないかなと思ったというのが一つあるんですけど、うん。<笑>なるほど まあ、その未知の人柄がこう言葉のこう要所要所にこうあのにじみ出ているなというふうに私も思うんですがあのそんな未知とこう人間的な交流を重ねる中で、まあ、電話口でもあったようにこう陽子の動揺が伝わってくるんですよね。でうん本当にこう作業として自分の業務をこなしていた若者たちが少しずつ疑問を抱き始める。でも 気がついてしまう、こう疑問を持ってしまうことでこう始まる苦しみもあるんだろうなと私はこう感じながらこう見ていたんですけれど、この点にはどういった思いが込められているんでしょ う, そうです、ね、おっしゃる通り、本当にこれまで何の疑問も抱かずにひたすら受け身で仕事をしていた若い人、まあ洋子もそうなんですけれども、ヒロムというあの市役所でプラン75の窓口で働く彼に、うん、 してもあの、まあ、未知だとかおじさんと交流する中であのこの人に死んでほしくないっていう非常にシンプルなその人間的な感情を取り戻すですね。うん、でそれで初めて自分がどれほど非人間的なシステムに組み込まれていたか無意識にその仕事に。 をししながらそういうういいいシステムにに担しててたっていうことに気づいてしまうんですけれども、まあ、気づいたことによって彼らはこれからきっと苦しむことにはなると思うんですが、まあ、その気づいたこと自身自体がこの映画の希望になるのではないかとその希望の一つにしたかったっていう思いがあります本当にそこに、まあ、先ほど皆さんにこうお伝えした通りそこから始まってしまう苦しみもあるかもしれないけれどもじゃあその 疑問を抱かずにこう流されていく社会が望ましいのか、でそれでもその疑問が集まっていった先に希望が見出せるのかということは一つのこうキロなのかなと私も思いました。でこの作品あの私の周りでもあの。 ご覧になった方がこう非常に多くてですね、でいろんなこう感想を書き込まれている方があのいたんですけれど、これ国内からのこう反響だけではなくて、カンヌでも非常にこう大きな反響があったと思うんですけれど、何かその中で印象に残っているこうあの言葉だったりというのはありましたかそうですねなんかあの映画を見た後に 劇場を出てもすぐにお母さんに電話をしたとかおじいさんに電話をしたっていう、うん、もういても立ってもいられなくって電話をかけてあの声を聞きたくなったっていう人がすごく多かったのにちょっとびっくりして、うん、あの映画自体はその社会的なテーマを使ったものではあるんですけれどもなんか自分の身近な人を思いながらこの映画を見る人っていうのが多くいたんだなっていうことを嬉しく思ったというか。 うん、なんかやっぱりその人間的な感情をなんか喚起されるのであったらなんかきっとその他人に対するその思いをこう馳せるというかそういうきっかけになっているんだったらすごく嬉しいなって思ったんですけれどもあともう一つ何かあの印象に残っている反応として、はい、特にその。 彼女の上映の後にあの僕の取材をたくさん受けた時によく言われたのがこうしたあのシステムができるとなった場合に自分の国ではきっとものすごく大きなあの反対運動が起こるだろうと。うだけどこの映画で描かれている日本の人たちというのはとってもすんなりこのシステムを受け入れてしまっていてそこがとても異様に見えたと。 うん、言われましたでもそれってすごく日本人らしいなっていうふうにも思ったっていう感想があって、うんうんうん、確かにそのデモやストライキが社会の一部とあのなっているようなこう社会と、うん、どうしてもこう日本の中ですとこうそうしたこうがう人間に対する霊笑や嘲笑というものが非常にこう色濃いとい う, こうあの社会とはまたこの たとえこ う, こうしたあのプランがこう提示されたとしても反応がこう異なるんだろうなというふうにこう思うんですけれどじゃあそれがすんなり受け入れられてしまうような社会はなぜ気づかれてしまうのかというところにおそらく通じてくるんだと思うんですよね。そのまあ、近年例えばそのいわわゆるるインンフルエンサーと言われるようなこう人物から まあ、の高齢者は集団自決という言葉があが放たれたりですとか、まあ、その放ったあの当事者に対して今度は、まあ、男子生徒が、まあ、これ拡散された動画ですけれどもあの自分も老人は退場すべきだと思っていてどうしたら自動的にいなくなる仕組みが作れるのかというふうにこう質問するようなあの動画が拡散されたりですとか。 ということが本当にこう最近起きたことなんですけれど、あのこうしたこう言葉だったり、うーん今まではこう語られるのをこうはばかられるようなことが、堂々とこう、あのーまあ、公の場にこう現れるということが繰り返されていくことによって、うーん何が起きてしまうのかということを早川さんはどういうふうにまずこうしたことを受け止めていらっしゃいますか、えー 言葉って怖いですよね、うん、言葉だけで人を真にだらしめることもできるものなのでやっぱり今回の発言を聞いた時もう ん, なんかすごい人の心に対するなんか想像力のない人が発した言葉だなって思ったんですね。ですごく物語物事 とても単純化して捉えている印象も受けたんですけれどもで発言した本人がたとえ意図していなかったとしてもこうした言葉を聞いて傷ついた人とか恐怖を抱いた人が多くいたといると思うんですねでそれでなんか本当に怖いなと思ったのはその高齢者は集団自決っていう そのフレーズが批判を受ける一方でたった数週間の間ですごい勢いで世の中に広まりましたよね。うん。なんかそれが人々の意識に潜在的にすり込まれてその影響を与えてしまうのではないかということをすごく危惧していましてで、そんな中でこの中学生の言葉をまた聞いてすごくひんやりするものを感じたのはその 言葉のチョイスっていうのが絶妙に残酷で、うんうんうん、その人の痛みに対する感覚が麻痺してしまっているっていうのが感じられる。で、それは本当に元の発言をした人にも言えることなんですけれども、その、こういう不寛容さというか、その不寛容さがこう連鎖していくのをこの目の当たりにしたような気がして、うん なんかこれでは本当にいけないんではないかと。うん。思いました。本当にこう、ある日突然こう、プラン75のようなあの制度が突発的に導入されるのではなくて、じわじわとこうした価値観が浸透した先に、これが、まあ、何の疑問も持たれず、あるいは大きなこう、 抗議活動も受けることなく、まかり通ってしまうんだろうなということは、私も危惧するんですが、あの、これ、最後に伺いたいんですけれども、うん、今日のお話の中にすでにあのいろんなヒントがあったと思うんですが、あの、どうすれば、じゃあ、このプラン75のような制度がとは違った未来を選ぶことができるのか、どうしたらこの世界が実際に 再現されない社会を私たちが選び取っていくことができるのかという点については早川さんいかがでしょうそうですね、なんか同じことしか言えないんですけど、尊の力を養うことではないかなと思っていて、<笑>さっきあの話に出た中学生が例えばその、 高齢者が自動的にいなくなる仕組みを、じゃあ例えば作ったときに、どういう人が、どういう光景の中であの、どんなことが繰り広げられるのかっていうのを想像してみたときに、気づくこともいっぱいあるんじゃないかなというか、うんなんか本当に、 一番大事なのってシンプルに人の心を想像するとか、なんか理解しようと試みることじゃないかなと思う、うんですかね、うん。だからそのためにはもうほとんど子供の頃からの教育がすごく必要というか重要なんじゃないかなと思っていて。うん なんか今よくそのなんかグローバル人材になるための英語力が必要だとかそういうことは言われますけれどもそんなことよりもなんか自分の頭で考える習慣とか、うん、自分以外の、まあ、自分とは違う他者に対する想像力を持つこととかそういうことをまあ学んだりとか教えることが今一番必要なんじゃないかなと感じて。 いますね、うん確かにあの本当にこう国境国籍を越えてあの海外のことを、まあ、グローバルに知っていくということも大事だとは思うんですけれどもでもそれをするにしても想想像像力力がが何事にもこう想像力が不可欠なわけですよねで、まあ、この排除の言葉にただ凍りつくのではなく思考を止めない思いを広げることを止めないという投げかけを 私自身も、まあ、この映画の主人公たちからあの受け止めたかなと思っています。でこの映画プラン75なんですが、えー、ワウワウのオンデマンドでも視聴ができるほか、えー、ワウワウの実はノートで、えー、早川さんとのこう対談も掲載されております。えー、概要欄にそれぞれのこうリンクを記していますので、えー、そちらもぜひご覧になってみてください。ということで、早川さんありがとうございました。ありがとうございました。 さあ早川さんのお話いかかがでしたでししたょうかあの早川さんとは以前に別途対談をさせてもらったことがあったんですけれどもその時にお話しい た, だいた中であっと思ったのがあの実はその映画の中であのこの映画のタイトル「プラン七7 5って表示される、はい、あの場面が、ねのはい、あるんですけれど75がぼやっと表示されてるんですよね。でそれはつまり これがこう今の時点では映画の設定の中で75歳だけれどもそれが70歳65歳になるかもしれないしそれがさらにこう拡大して障害のある方だったりこう高齢者に限らず広がってしまうかもしれないしというその可能性を示唆していたということでそうだったんだというふうにでもそれって考えてみるとまあその早川さんのお話の中でねこういうものがこう 大きなデモだったりですとか抗議運動が起こるのではなくてある種こう、うん、いや反対したってしょうがないよねとか、うん、なんかそういう政治的なことはみたいなこう空気の中ですんなりこう受け入れられてしまうような空気感ということをこう考えると、うん、本当にこう架空の話のままでこの映画の世界観というのは居続けるんだろうか、うん、あり続けるんだろうかということは考えました。 あのそうではない未来を選ぶために、じゃあ、私たちが今、今こう積み重ねるべきことは何なんだろうかという。まあ、そうしたことを考える一つの指針になればな、というふうに思います。はい、でこのプラン七十五をご覧になりたいな、という方。えー、ワウワウのオンデマンドの、えー、リンクを概要欄に貼り。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 そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております、えー、よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたしますはいそしてあの先週もお伝えした通り今月末三月三十日吉田夏樹さん誕生日を迎えるということではい、はい、バースデードネーション絶賛開催中でございます、はいはい、<笑>ぜひぜひあの詳細は概要欄をご覧ください、ねはい、ちょっと自分で言うのが気恥ずかしいんですけれども、はい、もしよろしければ今ねこうしてえ海外取材にも 私、ま、たちぶりに来られましたけれども、うんえー、そうした活動の本当に大きな力となりますさあ来週3月22日水曜日の放送ですが、えー、テーマはアメリカの戦争と題して上智大学教授で、えー、現代アメリカ政治外交がご専門の前島和弘さんをお迎えしていきます えー、3月20日であのイラク戦争から20年、はい、イラク戦争の開始から20年ということになりますが、うんえー、私たち今あの取材している中で、えー、イラク側からの視点は、えー、取材報告という形でまた追って 皆さんにお伝えしてていいいきたいと思っていますでこの戦争がなぜ始められたのか、なぜ軍事侵攻に踏み切って、でそれが今にどんな影響を及ぼしているのかとい う, こうアメリカ側からの視点で、えー、前島さんに解説をいただきたいと思います。はいえー、ということで、この「レディオ・ダイアログ」、来週のまたこの時間、21時にお会いしましょう。えー、今回のお相手は、フォトジャーナリストの安田なつきと佐藤圭でした。ありがとうございまございましたおやすみなさい